を見ていただいてありがとうございます旅する着物男子馬尾真ですこの動画面白いと思ったらコメント・高評価・チャンネル登録をお願いしますさて前回の動画では行けば必ず金持ちになれるという鴨内神社を紹介しましたで金運アップをお願いをして参拝もしてじゃあ次はどこへ行こうということはもう決めてあるんですけれども次は 鳥取県といえばやっぱりこの漫画じゃないでしょうか「ゲゲゲの鬼太郎」その「ゲゲゲの鬼太郎」をモチーフとする水木しげるロードに行きたいと思います境港に行きますというわけで最後までこの動画見てくださいお付き合いくださいそれでは今回の旅も始めていきましょうでは 神社から随を走って今は弓ヶ浜半島を走っています水木しげるロードのある境港までおよそ1 0キロの道です はい、というわけで水木しげるロードに来ましたところがですねちょっとしたトラブルが起きちゃいまして。 撮影クルーの中にちょっと1人はぐれてしまったというハプニングがありましたんだけどなんとか合流できたんで撮影再開したいいと思いますでは可能な限り銅像を撮りながら進んでいきたいと思います。 まあ、昔は水木しげるロードといえばもう銅像の盗難の中でも結構な被害を受けてるんですけど今は状態のいいものが復活してますこの業界はケかき域というらしいですねなんか子供心に変えられるようなところですよね境港の井からちょっと歩いたところにこんな感じの公園もあったりします 向こうに妖怪の泉って言って妖怪たちが水浴びしてるところがあるんですよ。 これは皆さんご存知、目玉の親父おやじおなんか良さそうなお店ありますよちょっと立ち寄ってみましょうかごめんください、うん、えー、っと これにしましょうねおすすめはプレミアムそしたらこれとこれれと一つがなつ い, い, い, い,、はい。 はい、これがプレミアムソースのミックスですなんか乳脂肪分あの多いので早めに食べてくださいということでした食べちゃいますじゃあいただきますうんミルクが濃厚どううちのパパも美味しいって言ってますうんおいしい 実は昼から何も食べてなかったりします。うちのクルーも全員含めて。<笑>あの一気に食べすぎて。<笑>歯がギーンってなりました。<笑>あー この時で深っ端の三平さんとの記念撮影でした多分これはのんのんばぁとしげ少年のお父ですね今度は改めて行きますはい今回の動画面白かったでしょうか楽しんでいただけましたがもしこの動画面白いと思っていただけたらコメント高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします最後まで見ていただきましてありがとうございました